こんにちはレオです今日は、えー、南波付近遊戯王研究会そうそうニュークリアの皆さんに遊びに来てどうもさイですシスですイエよろしくお願いしますはいということでいつもは看板できて、はい、お互い対戦していこうと思いますお願いしますうそっ看板ってたあれねまああれですよねあれ絶対いいでしょじゃあサイコロ振りましょう。オッケー4スロール4強っえー お, お手かじゃあ先行もらいますねはい行きますじゃあせーのでュルマックカード九十の決断を発動デッキから、えー、通常モンスターを落として同名の通常モンスターを手札に加えることができれるようにメタル合成ゴールドライバーを落ちて送って、はい、ゴールドライバーを手札に加えますそのままそのゴールドライバーもペンデラムスケールにセッティングあチェーン解決を抜かしてで手札からドラコニアの重流系をセッティングで、えー、メタル合成ゴールドライバーの効果を発動、えー ねえー、最初は、えー、ドラコニアの重力系。はい。ドラコニアの重力系を破壊して破壊の修理して、ねね。で、えっ、ー、と、できたら、はい、メタルフォ構造魔法を、な、一枚セットする。どうぞ。これでセットするな、メタル構造でコンビネーションにするぜ。はい。えっ、ー、とね。ここが、ここがいい。お前、ゲリラムスキルのところにセットすんな、ね、よ、負けだよ。<笑><笑>アホか、お前。間違えて。アホか、お前。き<笑>っ<笑>と、間違えて。て<笑>びっくりしたわ、お前。<笑>お前、そんなところに座ったら、もう負けたんだよ。<笑> まだ準備してもらってるから大丈夫かな大大丈夫、まあまあ、大丈夫夫まままま下下準準準備備備ででですすすじじじじゃゃゃゃあこらららののタターーーーーーンンンオオオッッッケケケうんかかい<笑>絶対怒られるはず<笑><笑><笑>じゃあワーおおいいしさ<笑>てもボットに送りオーケーからレベル1のモンスターをを特だだ強いやつきよ<笑> えー、召喚条件はレベル2以下のトリックスターモンスター1体うんじゃあフィールドのトリックスターヒオスをリンクマーカーにセット、うん、さあキッコンマインいいでしょうリンク召喚うん現れろリンク1トリックスターヒオスオッケーじゃあトリックスターリンクモンスターのリンク素材に称されたヒオスのコーオッケーこのカード墓地から特殊召喚、うん、さあヒオスを即召喚リンク召喚ーージェシーの効果で特殊召喚したこのカードは除外されます、うん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 じゃあ、ア、えー、スモデをすごいオッケーはいあしかも召喚券を使っていない召喚券を使っていないかあ確かにだから墓地にモンスターを増やしたのかなるほど賢いそういうことだなるほどえー、っ出力の打天使の効果めっちゃ強い2体のアドバンス召喚をするときに墓地のモンスター2体を除外することでアドバンス召喚することができますなるほどじゃあト、えー、リックスターブルも2体除外することで手札から、うん、はいダテンシスモディウスを得していいでしょう洗いましょうかい。 ここでいい場を落としたところで旨味がないのでそのままバトルフェーズですねオッケーですじゃあスタットの時点1600でダイレクトアタックお願いします1600大丈夫クラスさらにインターフェンェイ7 3 0 0 0でああ高い高い<笑><笑>あー大丈夫こでいいですよもうこの時点で400とかにされたことあるから大丈夫<笑><笑>じゃあ3つみたいなリバースカード2枚セットしターンを終了、えー、ではオレンタントローフェーズはいゴロ ああいいカードだなメイメイさんいますはいかなりいいカードに来たなこれはというのもマジックカードエ塩分電気を発動うわ強い強いんでどうぞ、えー、デッキから、えー、発動時の種類としてレベル4以下の重戦士を1枚手札に加えることができるはい俺が手札に加えるのは、えー、ドラコニアの重力兵ですはいまた加えてさせていただくぜ<笑>で俺が、えー、セットされていたメタルフォーゼコンビネーションを再び発動はいでオールドライバーの効果を発動、はい、するぜ<笑>最初はメタルフォーゼコンビネーションはいこのカードを破壊しデッキからメタルフォーゼ魔法をセットするぜ<笑>はいではこれでメタルフォーゼピュー ジョンプをセッ ト, セットそして破壊されたメタルフォーゼコンビネーションの効果をあとを、はい、エレキからメタルフォーゼモンスター1手札に加えられるのでメタルフォーゼゴールドライバーを手でにさあ、同時期間を待っていたんだなにアイの出来を知り尽くしてるタイよ。イイイ は, はバーカードトリックスターリンカンネーション発動うわしまったーやばいやばいやばいやばいやばいマジかマジかマジかマジかまじかえ、やばやば い, やば い, やばいこれは この2枚飛ぶのもやばいしじゃあチェーンでテてだから、はいえー、とマジックカード緊急テレポートだけは発動しよう効果、はい、がすごいなできたら、えー、と<笑>レベル3以下の最低を特徴艦する効果発動したいぜオッケー<笑> 4枚いちょうだこれマジ か, ーマジかー気にしすぎる<笑>ちょっと待ってよ<笑>えっとでことはハが飛ぶからシルバーの石をシルバーを特徴艦あと気するぜ<笑><笑> では、カットした後に、インカネーションの効果を発動。テルナドラコニアボルフレーム、援護演歌、援護演歌。手<笑><笑><笑>やばいぞ、これ。いや、四枚いった。うん、いいでしょ悪くないね、なんとか、なんとか、ケアした感があるんだ、これはお。よしよしよしよし、近辺でよし、もねオッケー。ええー、では、というから。<笑> あと出来たら通常落として通常を加えるメタルフォーゼシルバー ド, 落としてシルバードを手に加えるぜはい、どうぞそして俺は召喚権券を使っていないのでメタルフォーゼシルバードを通常召喚召喚はいそれではアローヘッドを確認で2体のモンスターでリンク召喚するぜくぜ<笑>召喚条件はペンデルムモンスター2体リンク召喚ヘビーメタルフォーゼエレクトラブではリンク召喚成功時、エレクトラブの効果を発動、はい でたらエクストラの上にペンデラムモンスターを置くことができるいいでしょうケリエクストラの上に当然アストログラフマジシャンを置かせてもらうぜはいどうぞそして4枚のドローでなんとか引けた手札からメタルフォーズエスティーレンをペンデラムスケールにセッティングぜ、はい、これで2から7までのモンスターが同時に召喚可能だペンデラム召喚どうぞさっきね押せたやつね<笑><笑>ペンデラム召喚するぜまず1体目、ね、ここにえとドラコニアの銃撃はペンデラム召喚そして 先にはいえー、メタルホセシルダーをテンデラム召喚イたターだけ出しなはいなんとかなるななんとかなりそうだなまだなんとかなるなオッケーオッケーオッケーではエレクトラウン第2号果を発動する、はい、あそう、はい、自分ヒートの表側のカードを破壊してできたらテンデラムモンスターというふに加える効果で、はい、対象は、えー、ゴールドライバーを対象ですよこいつを破壊 破壊されてエクスタルのアストログラフマッシャーを手札に加えるそして非公開料理系何らかの借金を超えて加えることで<笑>そこエク<笑>ストログラフマシャーの効果を発動<笑>えーとエクストラの効果を発動<笑>スケールが離れたのでワンドローする効果にチェーンして手札を、はい、今初めてから持っていたアストログラフマッシャーの効果を発動このン破壊されたカードを、えー、とサーチするのが後であるなら特殊召喚するぜ<笑>オッーケーじゃーーあチェン、えーン解決エクストが特殊召喚されて出てきたら、えー、この段破壊されたお前はいこと はい、制限カードなはずなんだよ<笑><笑>そしてエレクトラムの効果を発動デリーがカードを1枚ドローする強制効果あ強制なんでね申し訳ないじゃあドローさせていただきましょうかよいしょっ と, とおおいいカード引くなオッケーオッケーではここでジェットターダマジックカードメタルフォースエビジョン発動送ではえー、っと今、えー、っとフィールドに存在するユーゴショッルでのメタルフォースゴールドライバーと、えー、ペンデラモンスターメタルフォースとペンデラモンスターの2体で融合召喚はい レベル6メタルフォーズリテールゴー融合召喚成功じゃんいえ何もではメタルフォーズフィージョンの効果を先に発動させてもらうぜもしのター動で気持ちはバンドローする効果はいどうぞシャしシャカ混ぜてはいバンドローはーいおお<笑> カードたすばらしいあれは え, ー、<笑>えーっと西レベルの交換を発すは墓地に存在するメタルフォーゼカード2枚まずは墓地のゴールドライバーと、えー、メタルフォーゼコンビネーションを対象に取ってこれと、えー、相手のカード1枚を手札に戻すことができるどっちアスモディウス突破できないんだよねでなんか破壊すると確かトークンがそ う, そうですね、はい、ではこのカードをマしましょう OK、はい、ですでは処理させてもらうぜっということでですねはいこちらでっきりまと、はい、ではアロエとドを確認 るドリトルキメラのリンク召喚成功時に墓地に存在するメタルフォーゼミスリエルの効果を発動いいでしょうフィールドから墓地に送られた時にエクストラデッキが墓地からメタルフォーゼを特殊召喚することができるオッケーです墓地からでもいいんだが今2枚あるしこのままにしておこうかなではエクストラデッキのメタルフォーゼシルバードを特殊召喚するぜはい では、えー、ここでさらにアローヘッド確認さあ出ましたよ<笑>召喚条件は同じ属性種族の異なるモンスター3体<音声>この属性の手の重点値サイキックの3体でリンク召喚現れ<音声>をライトロードドミニオンキリオ ス, スのリンク召喚成功時の効果を発動<音声>これで一から好きなカード墓地に送ることができるぜ何かな欲しい か, <笑> 何, か<ー><笑>何だろうな<笑>俺はマグネットリバ ー, ースを墓地に送らせろうぜ<笑>いいですリバ ー, ースや そして、はいそうですね、ライトロードベンツ強制コード忘れちゃいけない強制コードが2回も発想してしまうと<笑><笑> 6枚落とすのはちょっとまずいな臨火 で, <笑>で、ね、4枚やっててもうデッキの枚数がとんでもなくなっちゃうじ枚ない名前でしてたらですよ、はい、ではここね高架書にね3枚落として<音声>え魔境のパラディオンレッドリゾネーターメタルモーザカウンドさらにさ落ちんなあとだな<音声>よし OK、はい、ではいきましょうかさあきっとこまいに俺はフィルムのライトロードドミオンを切れそう えー、アストログラフ発射でリンク召喚赤き鋼を身にまとい獅子をその地に吹き上げようリンク召喚リンクオン揚陸軍艦アンブロエール優勝まで考えて長さを考えて優勝も考えてちゃっかりしてるボス<笑>のリンクモンスターの数は123で3200ポイント、はい、ではバトルフェイズ揚陸軍艦アンブロエールで失落の打点して攻撃、はい、いいでしょそのまま、えー ではこのままメインフェーズ2な、はいメタルフォーゼステイレの効果を対象塩分電気で破損エイト、えー、の、えー、魔法カードを破壊してデッキからメタルフォーゼマスクをセットセではメタルフォーゼコンビネーションを裏側にして伏せさせていただきましょうここからよしよしでよいしょさらにここにカードを2枚セットするぜ ではこれでターンを終了うーんそれだったら多分破壊手段持ってるだろうなじゃあそれをなこちらのターンドローほ お, ーおー。このタイミングできちゃうなるほどでちゃうねではメ、うん、インフェイズオーケー自分のフィールドにモンスターが存在しない場合このカードはリリースなしで召喚することができるわーやべえやべえやつが来たぜ止まってもねーぜスいいよ 円のことを考えてじゃあ強制発なるほどモンスターなるほどね炎黄円管だったらその処理後に隠れるよということ が, が隠れるよ残念でした俺がもう引いたことはね炎黄円管じゃないんですね<笑>俺が結構してなかったらデストラクトポーションだせなるほど自分のモンスターを破壊しそのモンスターの、えー、現在の攻撃の部分のライフを回復することができるでしょう俺は、えー、アモレード破壊するオッケーオッケ ー, オッケー で, では破壊3200回復 回復し、えー、ここで強制転移の発動は、えーっとはい、対象不発になります、はい、そして不発になった後、えー、っと破壊されたアンブロエールの効果が出そうでし、えー、からリンスマイガのリンクモンスター特徴ができるので、はい、キュウリオス戻されるのかいやでもキュウリオスしかないなでももうループが終わっちゃうからそしたらま あ,、ね、<笑>あ い, いやではライトロードドミアキュウリオスを特徴化しましょう、はい、じゃあ、えー、ここでい で, はではどうぞ バトルフェイズに入ましょうメタイオンでク、えー、リアされいいだろうしょうがないダメージはゼロダメージゼロではバトルフェーズ終了時メタイオンの効果オッケー。自身以外のモンスターを全て手札に戻し、はい、戻した数かける300のダメージはオッケー。で戻るんだけど手札には戻ったいかねダメージあ手札に戻ったんじゃなくて戻した数なんでエクストラデッキに戻ってもあだんだんダメージがな、はいですね o そして、えー、っと300ダメージはい300ダメージを下ってはいえ300くらい俺3200回メしたら300くらいどうす<笑>ではえー、っと<笑>フィールドが判断ライトロードドミオンキルその効果を発動これさエクストラッキに戻ってもまさか後悔情報として効果が発動できるぜ帽子に存在する当然マグネットリバースをこれ天狗ら2点ぐらい加えるぜ加え<笑>ていくではこのままターン、うん、をしようケ k では俺のドローです準備できたかドロー メインはい、準備はできたかどうあ<笑>いいのあった2 k あった準備はできたかお。<笑>何年一緒にいると思ってるんだけど確かにここからだねそしてメタル構成カウンダ除外しエクストラで木の上から3枚を10年超える、ーえー、そんな方がじゃあ下<笑>表側のメタル構成<笑>メタル構成シ<笑>ルバーのはいはいはルはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは 魔マグネットにはその発想ボスか除外ゾーンに存在する通常召喚できない岩石か機械を特殊召喚できるので俺は除外されてボスの揚陸軍艦アンブレイルを特殊召喚再び浮上せよ揚陸軍艦アンブレイル<笑>そして俺はここで2から7までのモンスターが同時に召喚可能ペンドラム召喚何体だそうかなアンブレイルはアンブレイルはそう左右にマ礎バッグが届いている 下のところにそなんだこれドラフーそれ<笑> ど, <笑><ゃあ><笑>どうしてやろうかな、ロ<笑>ケいろんなことができるぜ。でトタかたた<笑>レポーーの発動するぜ強いきかれた特特おったメタルフォーゼスティ では、メタルフォーゼシルバードの効果を発動はい、はバロンかなよいしはまあ、バロンでもいいんだが、殴ってもいいんだよね、どうしようかないや、バロンでいいなバロン破壊するぜじゃバロン破壊できたら、メタルフォーゼ魔法のセットする効果で、メタルフォーゼフュージョンを再セットするぜよいしょ い, いでしょ再生しそして、今セットしたメタルフォーゼフュージョンをここで発動するぜ発動 ウィールド上のメタルゴーゼモンスター、えー、ゴールドライバーとシルバードの2体で、えー、ステイレンですね融合召喚現れのメタルゴーゼオリハルクあ、で早いな融合召喚そして融合召喚成功時、はい こ, れはここに存在するメタルフォーゼコンビネーションの効果を発動するぜ融合、はい、召喚したらタモンさんレベルより下のメタルフォーゼを、えー、墓地から特殊召喚することができる対象は当然墓地のメタルフォーゼミスリエーいいでしょう特殊召喚<笑>そして、えー、メタルフォーゼフュージョンの効果を墓地で発動、はい、で着戻してワンドローする効果を発動するぜよろしくよろしくよろしくワンドローよしではここでミスリエーの効果を発動するぜ墓地に存在するゴールドライバーと そして相手のフィルチの効果で破壊できないメタイオンを手札に戻してもらうぜ仕方がない突破<笑>突破したぜリンク召喚するぜアローヘッドガグリ<音声>ではアストログラマシさんとドラゴンのジュ名前のこあるモンスターに対してリンク召喚あらりゃトロイガフェニックス<笑><笑> せ, っせっかくやね<笑>上に、右に一つ伸ばした<笑> その効果を発動するぜ、はい、手札で引いた、えー、っとメタルホォーゼコンビネーションを持ちで送って、はい、相手にル身の魔法トラップを破壊する効果を発動よ い, いでしょーそのカード破壊するとダーキこのカードロケットハンド<笑>ロケットハンドやっぱアドルのエイズに入るぜー、はい、ミスリエル2600のダイレクトアタックなしえー、っと折り早く2008のダイレクトアタックそう攻撃力バレジャーかヤンブロエのダイレクトアタック<笑>ありがとうございました<笑> いやー綺麗にやられてしまったなー綺麗に回してしまったみんなでしょくらってもしっかり止まいやーあれは引 き,、ま、引きがよかった引きが良かったここで一回止めたらこっちはまだ耐えられるかなと思って引いたのにやった<笑>結局あっ 強, 強かったいやーこんな感じでねあのすごいコンボを組んであのいろいろ動画投稿されてるんでぜひニュークリアさんの動画チェックしてみてくださいよろしくお願いしますということでえこれもまだまだちょっとだけ続くと思いますので、はい、ぜひ皆さんチェックをよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました